します。グローバルジャストリカバリーの集い、公正な再建ですね。こんにちは、ありがとうございます。私はイランズグマです。ブラジルベースです。南。 アメリカのリーダーをしています。本日は発表させていただいてありがとうございます。今日、いくつもの危機があるわけですね。その危機というのはすべて自然との関係を失っている、つながりを失っているということに理由があります。人間が 土地やそのような話をパネリストの方から聞かせていただきます。アドリアナ・カルデロンはメキシコの若い活動家です。フライデー・フォー・フューチャー・メキシコに参加していて、それから、 マ、ま、パ族を代表しています。それから南アフリカ人のタズーム・エソップさんにもお話しいただきます。社会的正義についてお話しいただきます。それからクライメート・アクション・ネットワーク。 に関係していますねそれからアイルトン・クレナークそしてバンダナー・シバ先生インドの医師でいらっしゃいます彼女からもお話しいただきます人間人にどのようにか関わらせてそして女性の権利をどのように保護していくのかという ことについてお話しされている方ですグローバル500アースでの賞も取られているアワードを取られている方です皆様のこういった経験のお話をしていただきますどうやって世界の終わりを遅らせることができるのか こんにちは。世界の終わりをどのようにして暮らせるかと私も考えたときに、まず思ったことがあります。私は自然とどのようにつながっているかと、私の友達はどうだろうかと考えたわけですね。そ こ, こで初めに思ったことは、私はあ庭を持っているなと思っただけなんです。庭を持っている。それで足りるんだろうかと、私の友達も庭を持っていますが、それでいいんでしょうか メキシコの子供として、まずそれで十分だろうという話をしているんです。もちろん、花を摘んでも、木を切っても、庭で何をしても、特に大きな影響はないわけですよね。誰もそれで困ることはない。ですが、そこから一歩先を考えたいと思 い, 思いたいんです。 世界が終わるとそこで木が足りないと、資源が足りないということになるわけですよね。そういったことを私は何回も考えるようになったわけです。子どもが環境について考えなくなった 現, 現代、花を切って、木を切って、自分たちのために何でもしてしまうというところ、こういったこの子どもとして、 成長するときにこのような経験でいいのでしょうかと考えるようになったわけです。批判的な思考が必要ですよね。やはり自然をありがたいと思うこと、そして資源だというふうに理解することが重要だと思います。自然というのは若者だけではないです。大人からしてもただだの資源だというふうふに 考えてしまうんですね人がやはり自然を資源とだけ見て し, しまうとそのままでは良くないと思うわけですね。自然には何もでもしてもいいというふうに上から見てしまうわけです。 大人はこのような考え方で育ってしまうと、またそして政治家になったりするわけです。やはり先住民のことを上から目線で見たり、悪用するようになるわけです。やはり子どもとして自然というものを。 の教育を受けていないのですねメキシコでは本当に自然が先住民から奪われています活動家たちが土地を守るために何人も死んでいます土地自然というのは食べ物を与えますそして住まいを与えます家なんです 私たちは彼らの土地、権利を守るべきです。政府は自然は彼らのものだ、自分たちのものだと勘違いしています。ですから、そういった活動家たちが殺されるわけですね。カルスクエスカ族の土地を守ろうとしている若い 活動家が家がの外で殺されまし た, ただ自分の土地を保護しようとしていただけなんですね。それから、やはり原住民の文化というものを私たちより下等のものであるというふうに考えている人たちがいます。 住民先住民のことも自然のように使い捨てできるというふうに考えている人がいます。これは本当に良くないことです。人々、そして政府というものが先住民のことを使い捨てできるというふうに考えると黙らせるということにつながるんですね。ですから 私にとって私が重要だと思っていることを言わせてください。どうやって世界の終わりは遅らせることができるか。まず、先住民の先住権を守るということ、認識する土地を守る権利があるわけですね。その土地は彼らのものなんです。そして 子どもたちをそのように教育する必要があると思います。アンドリアンさん、ありがとうございます。本当にインスパイアンされるようなお話だったと思います。今日このイベントに招待していただいて、こういったパネルで話をできるということを非常に光栄に思っております。 イランさんと同じように私もバンナナさんの本をたくさん読みました、まあ、若い時に読んだんですけれどもそういった本を読んだことでいろいろ振り立たさる思いがしましたそういったコンセプトに引き込まれるような思いがしました私の人生そして私がしている取り組みにも影響を与えたことだと思っています ウグレナさんが先ほど言われたように、やはりこの世界の終わりが終わらないようにするためには、私たちがアクションを起こさなければいけません。でそういったことをするには、まずその人の力を一緒にして、その力を使って、 でこの今直面している危機それが世界を終わりならないようにしなければいけませんそれを団結してみんなとや取り込まなければいけませんどういった未来を求めているのかどういった形にしたいのかということを考えることでこの変化につなげることができますこれがまさにこの南アフリカでの 動きにつながるんですが、人の力を使えば、いろんな変化が起こせるわけです。んなリのオルトヘイトがありましたけれども、いろんな力を講じることで、自由に私たちが解き放たれることになりました。それにはやはり人の力が必要です。それがまず、えなりますそしてその力をどういうふうに使うか。 とということなんですがやはりこの今の世界である政治制度そして我々のリーダーがいます去年あったようにこの民主主義に反対するような国家主義そういったものがどんどん台頭してきています。そういった今の 指導者というのは人々が選出した人です。そしてリーダーシップだけではなく、この政治、制度というのがこの裏付けとなされていて、こういったシ フ, シフト、変化につながっていると思います。この前進ではなく後退している原因になっていると思います。それがまず1つ目の提案です。ですから 精力的に人と一緒になって団結してこのビジョンを持ってこの政治制度、刑事制度そして社会的な制度を変えるんだという思いが必要になります。2つ目は私たち1つ人がその力を使ってこの消費者としての力を使う。 ですから、この汚れた原因になっているまあいろんな業界がやっている取り組みをやめさせるようにしなければいけません。農業、化, 化石燃料、企業、まあ、いろんな業界がありますけれども、アドニアさんも話をされていました。消費者としてそういったことを変える力があります。ですからそのの既存のモデル として存在する。この持続可能ではない。せいぞ、そういったものを変える必要があります。こういったことを考える変える必要があります。そして、最後に。この人としてこの世界が終わらないようにするためには。我々自身が。 自分たちの生活スタイルを変えなければいけません。そうすることでその差別化を図るわけです。貧困、い, いろんな危機がありますが、この富裕層の人々がこういった問題を起こす原因になっています。この この富裕層、貧困層との格差のものがあって我々がこの社会的環境面での危機で経験しているこういった問題の原因になっています。ですから世界の終わりそのを避けるためには我々の力を投入しなければいけない。そして決意を持って より良い感じるんだという気持ちが必要になります皆さんありがとうございますそれから初めて皆さんをお会いしていますけれどもアイルトンさんには以前お会いしましたね私の自身の経験それからこのエコロジックとそういった考えからいきますとこの持続考える世界というのはガイアです この大地の女神ということで地球がなくなることはありません。常にここにいます。この何十億もの間存在してきたわけです。そして今後数十年は残るでしょう。そして、このそれに対して、この産業革命、そしてこの。 植民地支配そういったまかけたことがいろいろ起こってましたがそういったことでいろいろ計算をしていると こ, ことというのは全てが間違っています。これは真の生産性、人の創造性がありますけれども地球自体はそのまま。 今後もく し, し続けますただ問題はこの地球の特定の 地, 地域特定の部分が滅びてしまうかもしれないということです。ですからこの人間中心の考え方がありますけれどもこの人間が今今後 まだ何十年もこの世界を支配することになれば我々と人間がそのせ滅びることになりますそれがまさに差し迫っていますそれがこの正義絡み合って今後のこの決意を持ってこういったことを起こらないようにするように 必要がありますですからその遅らせるだけではなくて終わらせなければいけません。南アフリカ の, その分離、そういった本がありましたけれども、いろいろ協力をすることで変化が起こりました。1990年、0年にまず法律にて、そしてインドに来て、そしてさまざまな。 企業以外の組織も出来上がりましたこ の, この帝国主義というのを終わらせることができました。ですから、そういったアクションを起こすことで人が行動を起こすことで、そういったことに終わらせることができました。ですからこの帝国主義というのは、我々の時代でもこの月全体で大作曲。 を起こす原因になってきました GMO といったこういった遺伝子組み換え作物に関してもまあこういったものを作ることによってアマゾンが破壊されたりそういった大自然が失われてきましたアマゾンというのはもう今消滅しつつあるわけですこ の, この先住民のせいやそして小規模な農場のせいではなくてまあこういっこうまた そういった経済活動によって失ったいうわけです。ただ、帝国主義に関しては終わらせることができました。そして7、8カ国ではこの GM がこれ以上増えることはなかったわけです。新しい GM、IT、そしてマイクロソフト、ウルゲイズ、 どうかこのモンサンゼルと手を組んで実施したわけです。ですから、こういったムーブメントも今、増えてきていま す, です。ですから私たちは遅らせるわけではなくて、この世界の終わりというものが起きないようにしなければいけないわけですね。科学的証拠で分かっています 10年以内に私たちが本当に方向性を変えないと人類は絶滅します。アドリアナさんも先ほどおっしゃっていましたよね。私たちはすべてが小さいものから育つということを忘れがちです。種から植物が育つわけです。アパルトヘイトでも同じです。小さな 運動から少しずつ広がってそこで法的な理由が獲得されたわけです庭というのは私はとても重要な想像力だと思います。パリ協定にしてもここでパリで庭を作ったわけですね。政府は 自然を守れないかもしれませんですが私たちは自然を守ることができます森林破壊ではなく森林がなくなってもどこにでも庭を作ればそれが森となるわけです地球というものは生き続けます先住を守りましょう んんこんにちは、アドリアナさん、タンジームさん。素晴らしいお話をしていただきました。特に、バンダナさん。 このようなオンラインでスクリーンであったり技術的ないろいろな制限がある中参加していただいて本当にありがとうございますブラジルに90年代に皆さんいらっしゃいましたねそして生物多様性の会議で話し合ってきましたこういった場というのはとても有意義な場所です このようにいろいろな意見を交換してそしてアドリアーナさんのお話が聞けたのもとても光栄です若い世代の声が 聞, こ聞けることは素晴らしいことですこれはこういった観察をしている世界について観察をしているというこの若い世代の声です若い世代は今の状態の世界を受け継いでしまったわけです。 私が見ているのは、この世界のこのデリバリーをしていくというキャパシティについてです。提供するためのこの世界と考えてしまうと、世界はいくつにも分断されてしまっています。気候変動の問題になりますと、もっと 世界が分断されていくのではないかという疑問に駆られるわけです。そして、バナナさんがすでにおっしゃいましたけれど、世界は人間中心ではないわけです。この世界というものは人間のための遊園地ではありません。地球の生物圏の話を私たちはしているわけです。このの惑星地球の 生物圏というものは自己再生ができるわけですですからアドリアナさん心配しないでくださいそういった小さなお花であるとか素晴らしい有機体というものは自己再生できるわけです私が言いたいのは人間というものが人間が絶滅の危機にあるということです70億80億人といるわけですよね この人間というののは自分たちの愚かさが故に絶滅のののの危機にににあるる動物の種類の一部になっているわけですこの愚かさによる絶滅というのは我々の祖先が地球上での暮らし方の指示を示して与えてくれたことを思い出せば何とかなるかもしれません祖先は地球の有機体である美しい庭というものを後世に残してくれたわけです。 そういった人間がその地球に穴を開けてしまいその庭にはもう何も残っていません20世紀の文明化により我々は石油漬けになってしまいましたここで私が言いたいのはもうこの石油というものは耐えられないんです どこを見ても石油ばかりです。車にも家にも携帯電話にも石油は私の上にも下にも右にも左にもあります。私は石油にどっぷり使ってしまっています。ですからこの石油の漏出というものは誰の責任なのか私は知りたいです。化石燃料というのは地下に眠らせておくべきものだったんです。何百万年もの間、 化石燃料というものは理想的な状態にいました。それはコロナのワクチンと同じです。摂氏マイナス70度で貯蔵されていなければ悪くなってしまうわけです。石油も摂氏氷点下10億度で規定に眠っていなければならなかったわけです。愚かな人間がこの大虐殺というものを 敵を通して行っているわけですえクジラゾウシロクマアリそしてクマ生命を殺しているわけですこういった愚かな人間というのは司令官となってこの処刑台を創業しているわけですこれは どこか数カ国に限られた話ではありません、メキシコ、ブラジル、アメリカ合衆国、ロシアというだけではないんですね、これはこの私たちの地球というものを、このようにありえないような許可を勝手に自分たちで与えて勝手に操作してしまっているということ、それは偽物の市長、市民、大臣を装う大企業です。大企業が理不尽な許可を 持っっててしまっているわけですこの人たちはただの人形です大統領だ首相だと言いますけれど彼らはただのファンタジーにすぎません風が吹けば吹き飛ばされてしまうんです私たちの祖先はとても強力な方法遺産というものを残してくれましたガンジーを思い出してくださいアフリカのマンデラを思い出してください とても鼓舞するような方法でこういった女性男性が今までストーセが一つの大きな方法論というものを打ち出してきたわけですがそれが一時的に私たちは無効にされてしまっているわけですそれはその理由というのは市民が消費者と書くことを受け入れてしまっているからなんですねタズニンさんも先ほどおっしゃいましたがどうやってこの グローバルなプロセスであるこの消費者ということに私たちはなってしまっているのでしょうかその消費者としてのニーズというのは本当は存在しないんですそれは市場が勝手に生み出しているだけなんですね消費者とではしてではなく市民として環境保全にどうやって取り組んだらいいでしょうかここで必要なのは市民であります 消費というものは消費者は愚かですそして毒づけになっています私はこういった市民とのダイアログ対話をしたいと思っていますアメリカ南北を通してそしてアジアヨーロッパ大陸私は消費者には興味はありませんこのパンデミックというものが起きましたけれど この火星にロケットを飛ばすだ衛星を飛ばすだということにしていますよね火星にサロンを作ろうとしていたりしますよねこれは何なんでしょうかこのこのような強欲というもの火星に行って旅行火星旅行したいというような人たちがいるならそれでは火星に行くチケットを買って そ, そうすると また市場の力によって、そういった愚かな人たちはそういったことをどんどん続けていくわけですよね。こういった、もう一度、我々は歌い、踊り出しそして空を見て、今後のことを考えなければいけません。 この文化的な遺産そして世界のことを共通の遺産だと考えてそうする思うことが必要ですこのグローバリゼーションのロジックというのはこの70年代80年代のその考えが基づいていますこういった子どもも若者も90年代以降の生まれた人々全員がこういったメカニズムをフルの サークででまだ見られていないなわけですこの大きな企業やそういったところがこのホラーショーを始めようとしているわけです。ただ、この地上のエコシステムを我々は守らなければいけません。この責任感のないそういった取り組みというのはやめさせなければいけません。この政府やこういった 工作されたそういった取り組みはなくしなければいけませんそしてバンナスさんが言われたようにこの人形と化している人たちをというのは現実に目を向けなければいけませんマイクロソフトのパートナーとしていろんな企業がこの地球上の種をコントロールしようとしています しかしながらこういったこの世界の世界が今この億万長者に名を連ねる一部の人々の身勝手な行為で欲望によって作り出された大災難を迎えるためになってしまいます。ですからそういった方々、億万長者の方々 ビル・ゲイツさんもそうですけれども、私はそういった方々にこういったことを、こういうことをお願いしたいと思っています。この世界の終わり、そして世界の終わりを遅らせる、そして火星にスパーロンを作るとか、そういったことがありますけれども、まさにそういった方々と私はそのアイデアについて議論したいと思っています。 ではこの、こういう自分自身、そして地球に対してこういったムーブメントに対してどういう決意を持たれていますか、まあ、私は今、ここに原住民の保護地域でいて私、この古い家に住んでいますけれども500メートル離れたところに川があります。ここは、 毒性のある泥に侵入された、侵された場所になっていますけれども、まず私がしたいのは、この川を観察するということで、そして2つ目に、まず世界のいろんな、まあ、各地にいる、同じ思いを持っている人たちと話をしたいと思っています。アドレスさんが言われたように、ですねそして最後に、このグローバルのネットワーク。 私は責任を負っているわけではないので、この地元でこういった行動を起こすことが必要だと感じますですから、世界の人々とのやり取りを私が責任を持ってやるというわけではなくて、地元でそういった行動を起こす必要があります。私の決意というのは、まあ、こ, うこれまで50年間、 決意を持ってやってきたことをこれ今後も続けるということです、ね。そしてパリ協定でもあったように私のマのヤさでも私が強意を持ってっとり取り組みを続けていくということです。ですからこの地球を守るために私がそういう行動を犯さなければいけないと思っています。それを団結してやる必要があります。 そしてこの GMO 等のこういった偽りの事実を暴露するということも必要だと思っています。そしてメキシコでは勇気ある行動を起こしています。そして GMO も終わらせなければいけません。そしてこの生活というのは発明ではあります尊厳を持ったす。生活 たには自由取り入れて、そしてこのデジタルマッピングを使って、この新しい種を生み出す必要があります。この支配した土地をもう一度いい目的で活用する必要があります。そして私は、 このムーブメントの中 で, 中で1976年に活動を始めましたが、これを続けていく必要があります。そして、この撲滅、森林破壊、そして砂漠化するさまざまな危機に立ち向かう必要があります。私たちはこ の, この多様性を守らなければいけません。このショック 食料を銀行の倍の量を作る必要はありますので、ね、そしてアマゾンの破壊をみんなと団結して食い止める必要があります。そしてこれも GMO をなくそうというキャンペーンの一部として各地で実施しなければいけません。この化石燃料に関しては、 さまざまな隠された要素があります。農業、さまざまな要素に変わってあります。このフレーズ運河では大きな大型船が停泊しています。でこういったいろんなフレーズがありますけれどもこの、このデリバリーサービスという素晴らしいフレーズを使っていますけれども、 こういったこの経済活動はありますがこの民主主義を確立しなければいけませんそしてこ の, この偽物の偽の解決というものがあると思いますそしてこの計算でできた計算上の実質ゼロというものがありますがこういったことも やめさせなければいけません。このすべてにこ の, この自然があるわけです。そしてこのこのムめちゃくちゃ化するということをもう一度見つめ直さなければいけません。そして他のにもさまざまな偽物の ものがありますこの偽物の食料、そして私たちはこの自然の一部です。この真の食料というのが私たちがちゃんと育てて口にするものなのです。この新型コロナというのはまさにそういったことがうまく機能していない一つの証だと思います。ですからこのアアドリアさんが 先ほど言われたようにこの庭というのがこの起こす一つのきっかけになっているわけです。バンナさんが言われたように私自身が決意したいのは今後も決意したこの決意し続けるということです。<笑>私はこの人生の大半をかけてこのさまざまな生活を で勝ち取ろうと戦ってきましたこのそういったこともというのは基本的にはこの構成というところになりますこの危機の責任を全く負わされる必要がないのに結果的に負担だけを負わされているという状況があります ですから、この自然にこの正義を持ってくる、構成を持ってくる必要があります。その自然との関係を見直して、してこういった決意というのは、常にもう一度見つめ直して、こういった熱意というのは素晴らしいものですから。 このパネリさの皆さんと決意を持って進めていきたいと思っていますムーブメントに対するコミットメントもお話しさせてください。これはまあ偉そうに聞こえると困るんですけれど私はグローバルなネットワークなのかなり大きなネットワークのリーダーですからそれを活用するべきだと思います。 その立場から私はこういったこの決意そしてこの正義への戦いというものを使ってこのシステム自体を私たちは廃止するべきだと思うんですね。この私たちが置かれている大危機を起こしてしまった世界の制度ですこれを廃止したいというふうに私は思っています。 私たちはポリシーに基づいて活動をしていますけれどこういった力というものをボトムアップでつなげて活用していきたいと思うわけですネットワーク全体がそのようにシフトしました地元の人たちの力その人たちの力を構築して どうやってこの世界全体にプレッシャーを与えていくかということが私たちの決意です。正義のための戦いは続けます。その方法というのは人の力を構築し続けるということで行います地球への決意ですが渡辺さんもおっしゃいましたけれど地球はどこにも行きません。 ただ私たちに必要なことはそれを尊重してそして謙虚でいることです地球を目前にして謙虚さを忘れてはいけませんそれが私の決意です。そしてもちろん この緊急性ということを忘れてはいけません。バナナさんもおっしゃいましたけれど、この2050年までにはどうしようといっても、どういった制約をしている人たちは、2050年にはもう死んでいる可能性も高いですよね。そうすると、責任は負わないわけです。ですが、科学では。 2030年までに革命的な変化を起こさないといけないということが明らかになっていますそれは排出量にしろ化石燃料はまず廃止しなければいけません化石燃料は将来続けることはできません今廃止する必要がありますそれは 長期的に再建するという話ではないんですね。今、行う必要があります。いずれ、皆さんにお会いできることをとても楽しみにしています。皆さん、すごくインスピレーションを与えてくれました。あなたもインスピレーション、すごくある人ですよ。私たちはあなたから勇気づけられているんですよ。ありがとうございます。 ちょっと泣きそうですけど今ちょっとパネルディスカッションなので泣けないですね私にとっては私の決意はまず勉強を続けるということ私はいくつも本を読まなければいけませんし皆さんのようにインスピレーションを持っている人たち からインスピレーションを受けたいと思います資本主義の理想化を止めたいと思います資本主義はどこにも私たちの未来はありません庭の手入れも続けますバンナナさんがおっしゃったように私は庭が大好きですし種を植えてインスピレーションを与えて続けられたらなと思います 勉強を続けて皆さん3人のようにインスピレーションが高い人になっていけたらなと思いますありがとうございます素晴らしいパネルディスカッションをありがとうございましたハグをしていくことを地球をハグしていくことを続けていきましょう